パートナーをそのまま2枚のカードを合わせるんだ。ビューテョンが成功したぞ。はせたな。仲間のアビリティ発動だ。パートナーをそのまま2枚のカードを合わせるんだ。 ボタラが合体に成功したぞた半端じゃないぜ仲間のアビリティ発動だアンルトするかアンバルトするか